ここは僕の山です。今年はまあまあ元気ないんですが僕の山です。先週の日曜日はスカイでイーグル作ってみました。そのイーグルはなんと8時間ぐらいかかりました。イーグルは何かというとわかりますよね。エスキモエスキモさんたちが家として使ってた建物です。その建物はどうやってできてるか雪を固めてこれに近いブロックにしてそして来たあとは。 丸い場所の上にどんどんどんどんどん立てて、そしてイーグルができます。ああ、晴れてきた。今日もいい日だ。行かれだめですね。一人また後で教えます。一緒に行こう。わあ、思ったより長靴で滑るのが難しいです。次は、箱で行きましょ う, う。 ああ、いい思い思出だね2日後にちょうど天気を見たらスカ湯の気温は5度以上そしてスカ湯に連絡したらなんとイーグルが鳴いてるそうですなんでもそうですね生まれて死ぬイーグルも出来上がって溶けるんだけど。 負けないもう一回作りましょう函田さんの雪は簡単に負けない作りますみんなで作ります